恥ずかしいうん。恥ずかしいうん、全然ケー、うん。暗くない顔大丈夫こんな暗くていいせーのさあ始まりまし た, ました少量チャンネル翔太ですヤーです少量です今日は、はい、うんなんと100回記念です すごいね。うん、もう100回でそれで、うんまあ、お祝いというか一緒に冬のねイルミネーションを見に行こうと思いま す,、ねいまーすねうん、行ってきま す, 行ってきます いやはいというわけで僕たちは恵比寿にあるガーデンプレイスにやってきました、うん、すごいねイルミネーションがねいろんな人も多くてうん、なんかもう今月の頭からスタートしたらしくて、うん、ここのイルミネーションが、うん、なんで早速やってきました、うん、ちょっと入ってみたいと思います すごいね。すごいねね クリスマス、はい。レーコ、レーコ？エビスガーデンプレイスって俺初めて来たかも。うん、うん、大丈夫。ありがとう。 おう<笑>なんかさあの、付き合う前のさなんか、うん、告白する告白しないみたいなさそんな感じじゃない<笑>そんなとこと。<笑>いやでも動画もこれで100回だろうん うん、ねえー、まだまだだけどそうだねでもなんか、うん、早いじゃ早い早かったよねあっという間、えー、だったね楽しかったし YouTube 始めて1年、うんうん、ちょっとかうんまあ翔太が頑張ってやってくれたし翔太が一緒に ショータってやれたからだって最初に翔太がさなんかやろうって言ってくれなかったら絶対やってないしやっぱ初めてさいろんなところで撮影したりとかしていろんな動画撮ったりとかしてやっぱりあ新しくさなんか出会った人ともっ 今年のさ、なんか披露宴のとこに翔、うん、ちゃんさからさこロポーズされたいなんか俺からもしたいなと思って<笑>、はい、プロポーズっていう意味では、まあ、俺からも翔ちゃんがいるから毎日楽しいし仕事も頑張れるし YouTube も頑張れるし。 先もまあ、今回100回目の記念の動画になったけどこれから200回300回300回。 よろしくね。<笑>ありがとう。消えた。あ<笑>あ。すごい。いいタイミングだった、ね。うん。天井も。 止ま っ, っちゃったな、えー。こういう椅子があるんだ。すごい綺麗だね。本当グッドタイミング。帰ろうか。帰ってご飯食べよう。すごい綺麗。 綺麗だったね。僕の。旦那さんです。<笑><笑>僕の旦那。です。<笑>また来ようね。うん、来年も再来年もずっとね。帰ってきました。帰ってきました。ね、綺麗だったね。綺麗だった。うん、お腹いっぱいになったね。ね、帰ってきて、ご、あの、お風呂入って。ご飯食べて、うん。まったりモード。うん まあ、こうやって100回を迎えられたのは見てくれてる方たちがいるからこそだと思うし、うんうん、まだまだやっぱり上のね、うん、もっともっとあの何すごい人いっぱいいるの、うん、から全然まだまだではあるんだけど、うん、これからももっともっと頑張っていかなきゃなと思ってます。はい、い、うん、頑張っていこうね というわけでですね、うん、まあ今回100回記念っていうのと、うん、あと先月の31日に翔ちゃんが誕生日だったっていうのと、うん、あと僕たちがね、うん、パートナーシップ先生をして1周年だっていうのともろもろ含めて、うんうん、乾杯をしたいと思います、うん、ありがとうございいいますろろいい、うん、乾 杯, 乾杯 あうん美味いうん、おいしいいしね、うん、飲みやすい、ね、あこれからどんな動画作っていこうかね<笑>まあいろいろまあやりたいこともまだまだたくさんあるしねいっぱいあ る, いあるいうん、うんうん<笑>うん、びっくりしたさっき んう普通に腕組んで歩いたりとかしてたよね。うん まあ、カップルがさ、うん、デートに行くような場所に行けるっていうのは、うん、いいよね。そうだねというわけで、はいえー、今後も僕たちの動画をよ ろ, よろしくお願いします。はい、というわけでですね<笑>これからも僕たちの動画を応援してくれるという方は、えー、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。はい、で, はではまた、百、ま、回おめでとう。う